いよろしくお願いします。<笑>はい こんにちはってでっかい声で言えたのは本当にいつぶりですかねあの実はあの私声大きいって言われたんですけどさっきでもね実はこの会場で2回しかやってないのに声が潰れちゃったんですよねそれだけ出してない普段出せない生活を強いられてねみんなみんな何かしら我慢して何年間かいるんだなぁと思います そしてよさこいって必ず最初にこうやって会場の皆様に挨拶をします、えー、礼儀を重んじるよさこいいいなって他のチームも見ててとっても思いました、えー、最後にねやらせていただくんですけどもこの桜の時代祭りさっき日野洋じさん言ってましたがマンボウなのに本当によくやりましたよねもう11万石の城下町桜に拍手です そして今、みんマイき村議員の皆さん、雨の中、準備と実行にもろして本当にありがとうございます。ね、三回目だから、ありがとう言ってるね、一回目は言ってなかったんでね、はい、いよくやりました、えー。それにですね、あの、感謝の気持ちを込めて、見せて、インプしたいなと思います。私たちは永遠のテーマ、愛と勇気ということで、愛と勇気が一人でも多くの人に伝わって、その。 愛と勇気がまた他の別の人に伝わってそしてみんながあったかい気持ちになれば幸せになれるなと思っております政治のことはよくわかりませんが世界がどうか平和になりますようにその祈りも込めて精一杯目させていただきますご静堂のよろしくお願いしますよろしくお願いします もしれませんそれでも私たちはこう し, しておリンピックを整形してださいます。<笑> 新規ります、えー、少しでも皆さんの心に愛と劇が届きますように本当に温かいご自身ありがとうございましたどうもありがとうございましたおいしありがとうございましたどうもありがとうございましたこのマありがとうございまし た, がましたがますか？いしますか ありがとうございましたチーム の, の皆様でございました<笑>